ステップ4。動いていると動いてないキュービット。Stationary and Flying q u b i t s ステップ4じゃあ、まずは、とリオシコンピューターを作る場合には、どういう要求があるんでしょう。あの技術がいやいや選ぶときには、何か、その技術ができることとできないこと は, は重要なんですけれども、これが、とジーヴィン・センゾー・クライテリアなと、デイヴィド・ジーヴィン・センゾーという研究者が、がこの、 こういうことを定義しました。で、これが何が重要なのか。まあ、まずは、えっと、技術としては、量子ビット作れることは重要でしょう。そういう、そういうことが、まあ、2つのステージがあると、それが0と呼べるステージと1が呼べるステージで、それが区別できるように。そして、それが、まあ、正規状態に作れること。それが重要なんですが、それがまあ、当たり前だと思うんですが。 そして、long lifetime。これが、長い時間にはデータを保存できるもの。そして、ゲート、総合作用としては、それが、あの、何でものゲートすることは、できることは重要なんですけれども、それは、ユニバーサルと言いますね。そして、測定することは、それが単一の、の、の、キュービットを1回で、で、それが、効率的には測定すること。 それが、えっと、コンピューターの場合 の, のメインの5つの概念ですけれども、通信の場合にはまた2つは欲しいんで、それが、まあ、1つ目は、えっと、動いているキュービットと動いてないキュービットのつながり。それを量子もつれを作れるようには、にはできるようにしたい。でそれまあ、変換にするか、あの、直接、 光 と, と, そのと装置がエ、えー、ンタングルするか、まあ、どっちでもいいんですけれども。そして、その動いているキュービットが遠い距 離, 距離 に, にはと運ぶこと は, はできること。で、それはまあ、もちろんそれが光を一番考えやすいんですよね。えー、と光子。そして、この3つ の, のこと、long lifetime, conversion, と 距離については、それが、リ通信の場合にはこれが重要なんですね。まあ、他のも重要じゃないと言ってないんですけれども、これが一番重要な3つ。そして、これは、とメモリーのライフタイムとしては、それがどのくらいのデータを保存できるようになるでしょう。リオコンピューターの場合だったら、ゲート の, のスピード と,、ね、と, と比較したいんですね。まあ ゲートも早い方がいいんですけれども、それが1ミリ秒とかじゃなくて、1マイクロ秒じゃなくて、七秒単位の方のゲート は, はいいんですけれども、そ, そしてその上でメモリーがそれが何千倍のように保存できること は, は, は重要です。で例えば、1ゲートが、1つのゲートが1ナノ秒だったら、まあ、データを マイクロ秒とか、ミリ秒、まあ何百マイクロ秒とかの時間には保存できるようにしてほしい。ですけれども、それが通信の場合には時間違うんですけれども、ゲートのスピードとしてはそれがそんなに重要じゃないんですが、エンドとエンドの遅延の何倍の時間には保存できるようにしてほしい。そしてこれが、まあ、 ご存知だと思いますけれども、ファイバーで、えっと、1ノ秒あたりには200ミリぐらいのこのぐらいかな、の, の距離に動くんですけれども、そして1キロ に, には往復の場合には、それがラウンドトリップタイムなんですが、往復の場合だったら10マイクロ秒ですね。そして100キロメートルだったら1ミリ秒。つまり、えっと、秒の1分の1ですよね。 そして1万キロだったらそれが 100ms です。で、それが、えっと、まあ、秒の十分の1でしょ。それが地球の反対まではいけない、それも半分、まあ、半分以上にはいけるんですけれども、一瞬にはならないんですね。で、これの何倍の時間にデータが保存できるようにしてほしい。そして、えっと、何が行うのか。それが、まあ、あの、 基本的に二つの問題が行うんですけれども、まずはエネルギーの緩和。エネルギーリラクセーションタイム。で、これもよくこれがリラクセーションタイムだけと言いますけれども、で、それ は, それは T1 と呼びます。そしてディフェイジングタイム。これは位相緩和なんですけれども、これも、これは T2 と呼びますが、この二つともディコュレンスの種類ですね。じゃあ、えっと T1 としてはそれが、あの、基本的に 9bit を定義する場合にはと、一つの状態は0と呼んで、一つの状態は1と呼びますけれども、大体定義としては、1の状態のエネルギーは高い。若干ね。あの少しずつこれが、量子のだからあの、そのエネルギーの差はそんなに大きくないんですが、ありますよね。そうすると、まあ、えっと、 コシを、えっと、放出して、それが、そのエネルギーの差は消えてしまって、それ が, 1が、1の状態がゼロにディケイする。で、それが、えっと、エネルギーの緩和といいますね。で、そして、そして、それ が, が、えっと、1の状態がゼロになります。そして、例えば、1の状態は、正期状態 と, としては1を作って、それが、あと何秒、何何秒とかに、それが、が えっと、0にディケイするか。で、これは確率的な、な、な、プロセスなんですけれども。で、えっと、こういう数式で定義しますね。と、1の状態が、が、そのまま、それが作ってたらそのまま保存してあるのか、えっと、状態がいいかどうか、それが、が、こういう、えっと、表現で、で計算できますけれども、E のマイナス小文字の T、water,T1 ですね。つまり、T1 秒、 の時間経って、それがまだいい状態になっているか、それの確率は E 分の1になります。で、それまあ大体 40% ぐらいですね、それが。そしてそれが T1 なんですが、えっと、T2 もこれが位相、えっと、緩和なんですけれども、これが、えっと、 位相としては、まあ、あの、ボック級 の, の、えっと、赤道 の, の, の回転なんですけれども、これがプラスの状態が、これが定義としては、プラスの状態が、がえっと、完全混合状態になる場合ですね。で、そうすると、確率が、が、p イクル、えっと、e のマイナス t ワード t2 なんですけれども、そうすると、まずは、その、最初の、の、えっと、 純粋状態、その、えっと、完璧な状態が、それが、ね、ピューステートなんですが、それがと、最初にはプラスだったら、それ残っているのの確率は P。そして、それがなくなった可能性は、確率がそれ 1-P。で, これでひょ、この表現になるんですが、えっと、割る2になりますね。で、そうすると、これが、えっと、2つとも、T1 と T2 はこれが、ポアサン、プラサンの、えっと プロセスなんですけども、プロセ ン, ン分布ではないんで、これがプロンプロセスですね。そして、まあ、これもメモリレスディケイプロセスと言いますけれども、これがメモ、えー、とこの場合にはメモリについて、えーと、この表現使ってるんですけれども、この場合にはメモリレスとの言葉の定義は、えー、とこれが今、最初 の, の, の, のと7秒 で, で, では、えー、とディケイになったかどうか、とそれが 覚えてなくて、次ののは2つ目の7秒、それのディケイする確率は一緒。で、それが、えっと、1秒目の1、17秒、27秒、37秒、連続でそれが各7秒については、えっと、確率は変わりません。で、そういう意味で、歴史は覚えてないなので、それがメモリレスと言います。そして、えっと、それが、あの、 メモリー の, のディコヘエンスのプロセスなんですけれども、そしてそれがとファインキュービットとどうやってつながるでしょう。まあ、一番最初に思い浮かぶアイディアが、がえー、と原子を使って、それがメモリーとしてを使って、格子を、それの放出 が, が、それ が, それ が, があのファインンキュービットとして使いますね。 で、これ、こういう図はありましたよね。これがエネルギーレベルの図なんですけれども、そしてこれが、例えば、ground state と excited state の, の状態だったら、まあ、この0が、が ground state としては、1が、が excited state としては、これが0と1になります。そしてこれも、まあまあ、あの、考えやすいんですけれども、えっ、ー、と、フライ i ンキュービットの場合に は, にはどうなっているでしょう まあ、簡単なのの定義にすると、0の状態は格子がない。で、1の状態は格子がある。で、これがキューベットに使えるんですけれども、まあ、例としては考えやすいんですけれども、そうすると、これが、こういう図にこういうふうに書きますね。えっと、1と0の状態が、それが上から下に行くと、それが、 キュービットえー、とメモリーのキュービットのステート が, が変わって、このギザギザの線で、それ が, が、えー、と矢印で、それ が, が、えー、と格子が発射したということですね。で、そうすると、もちろんその重ね合わせの状態も作りたいんですが、まあ、この0プラス1の状態を、それが、まあ、と、 確率振幅が、それが上のレベルと下のレベル に, には半分半分にできるんですけれども、そうすると、どうなるんでしょうそれが、えっと、格子を出したい場合には、それがつなえっと、メモリー と, と格子をつながりたい場合か。それが、まあ、ちょっと見てみましょう。そうすると、これが、まあ、格子の半分<笑> に, になるんですね。まあ、それが、 確率的にそれが重 ね, 重ね合わせの状態になるんですが、それが、えーと 放, 出のえー、と放出したの確率と放出してないか、えー、と確率そ、その状態の重ね合わせになりますね。まあ、で、それ、そうすると、それが、えーと、この原子 の, の状態 が, が、えーと、原子から格子には変更しました。ね、つまり、えー、とその、 メモリーの状態は、と、正規状態になっているので、もう、えっと、エンタングルされてない。で、本当はこれが、実際のシステムが、これより複雑なんですが、えっと、もうちょっと、えっと、本物としては見てみましょう。えっと、まずはこれがどういう問題なのか。ground state to excited state が、まあ、これが、使えるんですけれども、それが、えっと、 自然的に、えっと、格子が出てくる場合 に, に, にすると、それの状態 が, が、えっと、ディケイになってしまうので、それ が, が、なんと、えっと、キュービットがなくしてしまうんですね。まあ、ちょっと不満だな。そして、えっと、格子の場合 だ, だったら、これも使えることなんですけれども、時々使ってるんですよ。本当の実験としては。ですが、これもあの、格子がなくしてしまうことが多いので、これも完璧なキュービットではないんですね。 で、どうすればいいでしょうこれよりできると思いますね。じゃあ、それの例を見てみましょう。例えば、さっきの図では、グラウンドステートとしては、それがと一番エネルギーは低いレベルなんですけれども、それが一つと考えてたんですが、本当は、あの、多くのケースにはこういうふうにできてるんですね。えっと、二つの状態が、エネルギーのレベルが若干違うんですが、で、これが、 アップとダウンの状態なんですね。で、それは何でしょうで、それが、まあ、それはスピンががアップとダウン n で、s スピンは上向き と, とした向きなんですけれども、この場合には、えっ、ー、と、上の向きとの定義としては、それが、がえっ、ー、と、自然に、その、あの、環境で、えっ、ー、と、磁場があるんですが、その磁場がそれと合っている。その同じ方向。 それ が, が、その、ど磁場 は, はこの方向に行っているなら、そのスピンはそれ と, と、えっと、アラインし て, しているんですね。そして、スピンダウンは反対。ですが、そうすると、それが、えっとそ、そっちの方のエネルギーのレベルは高い。で、まあ、これが電子と考えてもいいんですけれども、本当はよく使っているのは、原子の、のもうちょっと複雑な状態なんですが、それがまあ、物理勉強するときは勉強してもいいと思います。 そして、えっ、ー、と、フライングのキューベットにはどうすればいいでしょうじゃあ、えっ、ー、と、格子の変更を使うことも、これも使いやすい状態なんですね。そして、えっ、ー、と、垂直、縦 の, の, の, の変更だったらそれが V、Vertical としてそれが0に使いましょう。そして、えっ、ー、と、水平、そ横の横 の, の, の変更になるとそれが Horizontal なんでそれは1としてしましょう。そしてもう一つのことは必要なんですが、 えっ、ー、と、もう一つのステートが、これが Entangled s t a つえっ、ー、と、すみません。えっ、ー、と、Excited ステートに使うんでしょう。で、そして、この原子の、の、正規状態としては、その上のところにはエネルギー入れて、この上のところまでポンプすると、その後はどうなるんでしょう。まあ、これがうまく で, できてたら、それがリケイするときが、本当は、えっ、ー、と、格子は一つしか出てこないんですが、 うまく作ってたら、これが、うまくコントロールしてたら、それが、一つの格子は、ダウンかアップの、あの、ダウンその原子がダウンかアップの状態にはディケイするんじゃなくて、それの重ね合わせにはディケイする。そして出てくる一つの格子が、V と H の重ね合わせで出てきます。そして残りの状態が、それが、あの、 アップとダウンのスピンの重ね合わせになって、フォトンも V と H の変更での重ね合わせなんですが、それは、えっと、エンタングルされている状態。で、これが上 V プラス下 H。まあ、アップ V プラスダウン H。water root2 ですねで。で、これがその Excited State が正規状態として 続いてこういうふう、こういう状態になりますね。で、これが本当に使っている、えー、と手法として、ねそれえーと、いろんな実験には 使, 使っている手法なんですね。そして、これが、まあ、あの、こういうものを使ってシステムを作れることはできますよね。とこの前のステップにットにはこ う, とこういう Bell State Analyzer を見たんですよね。そして、これもあの、これがファイバーなんですが、えっ、ー、と、 そして、えっと、2つの、の、離れてるところには原子を使って、こういうふうには、これが、m i m リンクですね。この前の、のと、レッスンで、で見てたんですよね。これが、えっと、Midpoint Interference のシステムとしては定義してますね。で、そうすると、と、えっと、左と右には書くところには複数のメモリがあるかもしれないし、 その間には格子を通しているんですよね。で、真ん中のところには Bell State Analyzer を作ります。そして、これが上のやつは、これが Midpoint Interference なんですが、下のやつとしては、これが、えっ、ー、と、まあ、Memory と Memory としては、それが Bell State Analyzer は、例えば右 の, の拠点には使うんでしょう。えっ、ー、と、置いておくでしょう。で、これが、えっと、物理 の, の部品から、ちゃんとしたリンクまで、 の、まあ、構造 の, のメインのアイディアですね。で、こういうアイディアを使えば、リオシー・リピーターを作れるようになります。リオシー中継機を作れるようになります。